東京戦闘員の前に倒れてしまったシンモン大隊長あぜんとするジョーカー彼らが目指すのは西洋教のさらなる闇私ちょっと複雑です各悟俺も闇が大好きでな次回「永遠の消防隊2の章第12話「信仰が生む」「永遠の炎の奇跡」